皆さんこんにちは、浅田スクールです。この動画では動詞の移行形について勉強していきましょう。移行形は何かを一緒にすることを提案するときに使います。ましょうの普通形が移行形です。食事に行きましょう。行こう。それでは、 移行形の作り方を見ていきましょう。まず3グループの動詞の移行形です。来るは雇用するは使用に変えます。来ると雇用は同じ漢字を使いますが、発音が子に変わります。次に2グループの動詞の移行形です。 2グループの動詞はまずるを取りますそしてようをつけます寝るは寝よう見るは見よう食べるは食べようとなります次に1グループの動詞の移行形です1グループの動詞はまず最後の母音を うからをに変えますそしてうをつけます読むは読もう買うは買おう買えるは帰ろうとなります復習しましょう3グループ来るは来ようするはしよう 二グループはるをように変えます。一グループはうををに変えてからうをつけます。移行形に接続する文法は二つだけ復習しましょう。移行形プラスか。移行形プラスと思う。